みんな、お箸明日だよ。今日は料理動画、こちら、焼きそば作っていくよ。俺、ソースを使うの何年ぶりだろう。とりあえずね、具材をいろいろ切らなきゃいけないんですよ。今回使うのは、まあ、今紹介した焼きそばと、えー、ぶ豚肉のまあ、薄切りと、玉ねぎですね。なんかあの、切ったら泣くってやつ。あと、なんか、えっ、ー、と、なんか原液が、元気切られたあら、ああ、逆だった。えー 炒めミックスだかっていうのと、えーと、あと、ジュニックソーセージ。これで、まあ、楽しく作っていきたいなーって思うんですけれども、まずどうしよう、何から切っていこうかなー。まず、玉ねぎ、玉ねぎ一玉もいるかなー。ここに半分あればいいと思うんだけど、まあいや、とりあえずで切っていくね。うん。俺さ、包丁の使い方ってこれで合ってる俺、使うの、ここ2、3年は使ってないんだけど、包丁。 多分オッケーとりあえずこいつちょっと残るこいつは冷蔵庫バイバーイうんうんああとで包むのこでえーっと皮を剥いていきましょううんうんちなみに俺あのー、たまあのー、そうだこれなんか玉ねぎってあれだっけ切ってるとなんか涙出てくるんだっけうんみんなすごいよきっと動画で僕の泣いてるところは見れるよきっと うん、やったねうんな切り方はすごいざっくりなイースんだけど大丈夫かな<音声>、うん、いや苦手なんだよな包丁俺さ家庭科の調理実習あるでしょあれさサンマのか焼き作ったんですよ昔それがねなんかぶとてつとも な, なんか変な形になって記憶があるんだけどえっ、ー、とこれでどれぐらいあるんだ今こ、うん、んなんで大丈夫なのか ちょっとなか細かま切っといた方がいい気がするあ皮むくのって先なのマジかすいませんほんますいません<笑>じゃあ次に行くか 分かったでしょう俺の料理のできなさがあのねあのねそこら辺のさ料理苦手って言ってる皆さん俺よりね料理できたらねそれはもう料理苦手ではないですから間違いない断言しよううんいやーすいませんほんますいませんさあ気を取り直して次はお肉を切っていきましょう Thank、you こいつらを炒めますて い, てー い, てーいうらおいるよなんだけどこれでいいの。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 だからずいぶん野菜多いなこれそばより野菜の方が多 く, 多くなるんじゃないのえて言えばどんんなんないっけあれいやーこうさこうやってる間ってすごい君味なんだよね「と男走るよ走ったろう行こう走るよ走ったろう大好きなのは」 ラーメンと酒やっぱり走るよ走ったろうこれ流行んないかなこむ、うん、かれてあなただけについてゆく今日も運ぶ戦う増えるそって食べられるいろんな命が生きているこの星で今日もなんだっけ ほ, あ ほ, ほったかされてまたあって投げられてでも私たちや あ, あなたに従いつくしますそろそろ遊んじゃおうかなそっとがょっと出かけてみようかなんてああ ああ、あの空に恋とかしながら。それでは麺を投入します。あのさ、好き思うんだけどさ、こういう麺見たらさ、小学校小中学のさ、給食を思い出せない俺だけえー、っと、水、お水を入れるよ、箸だろう。とにかく炒めるよ、あれ。 な人間でもあれ水分が な, な, る な, るよなるまでよく炒めますはい水分がなるまでよく炒めますほぐし方違うような気するけど俺だけどうでもいいけど最近自分や人歯ではあの油そばにすごいハマってますあのなんかとそれもあのいいえぞとあのタエモト商店 札幌センターっていうところがあってまあ女イ大学商店の系列派閥ってかそれのり立店とか色々ある系列なんだす、うん、系統なんですけれども、うん、油そば美味しいよちょっと醤油ベースのやつみんなよかったら食べてみてで本州にあるあとは知らんけどほぐれてきましたねただもうちょっとほぐしたい男こなんかさ最初に選べずいぶんテンション落ちてきたなーって思わない せうんだいぶ出来上がり近づいてきましたねうんあー香ばしくなってきた今何時6時半マジ や作るのに30分ぐらいかかった計算なのかそれじゃあ盛り付けましょうどうやって盛り付けば、うん、普通にこんな感じでいいかうんうん俺さあんまり料理とか本当にしないからさ るとしてもあの立ちの悪い3分クッキングだしいや3分ではないな一人前こんなもんかな久しぶりになんか料理らしい料理をした気がするなんかどんなコメントくるんだろうな野菜たくさんの焼きそばができましたこれこんなこんな野菜たくさんの焼きそば食ったことないよということでじゃあこれを食卓に持っていきましょう 頑張ったんで今日はエビス飲まして、うん、それじゃあ食べましょうかこのグラスさんのやついただきまーす。野菜だねこれ野菜の味だねもう完全に野菜焼きそばだねと、うん、いうことで。 野菜やすそばまあ野菜嫌いな人は一回食べてみてください俺もいいやまあいやもう次はちょっと野菜少なめで作ろうまあいやとりあえず恵比寿も飲んでいいよねうん<笑>うめえうんはいということでえー、以上じょはしたの料理かっこはてな なんかダイトロもよく覚えてないですけれどもとりあえずボリューム2でした次あるのあどうか知らないけどまたお会いしましょうそんじゃみんなおやすみ人類はしたでしたさようならおやすみ人類ってすっごいスマートに言えた今